先日、うん、上野グリーンクラブで買ってきた五葉松高知かなだから南の方の五葉松で3つ買ってきて1個僕が曲げたのがこ れ, これ正面が、うん、こんな感じこんな感じの1つ僕は作りましたただ先生ならどう作るかということで2つ持ってきたので、うんうん、ちょっと今日曲げてもらおうかなと。うん これね、ががい良 い,、ね、い, いででですすね、うん、それが一番かったんですけど南 の, 方の木もうちょっとこれ根っこ出してもいいかなこれね。うん 柱になっているのがちょっと枯れかけていると、うん。これはだめだね、これね、こ、うん、れ使うくだな、これね。これ抜いちゃうか、これ抜いちゃうかでしょそうですね。うん、ここを両方つけとくと、こう太ってくると思うんだよね。そ, でねそれで、今の状態だと、これがあの模様がついてるでしょ、この枝が。こっちはもう、例えばビャンって伸びてるから、この枝を抜く。 構想で行ってみようかなと思うんだけどね、これはすっきりしてるね。すっきりしてる。これなんか、なんか見えますよね、ちょっとね。これもちょっとこう、値上がりっぽく作れるかな、これね。版、は、権、い、外風に作っていってみようかな、はい、これね。ンンここまで切るね、これね、はい。こっちはほぼ抜く枝ないのかな。これは、ぬ、抜かないで作っていってみようかな、うん。やっぱりこう、切ると、見え方が違ってくるね。そうですね 口が上がっていいると、ねうん、足元見えないんだよこれは枝として。うん ミキスジはこれでくぐっていくかな例えば針金も販売することにしました針金銅、うん、線銅線はあまり手に入らないからね1キロとか2キロになっちゃうもんね1キロ2キロですね500グラムと1キロだった気がするそ小分けして売ってるところもないからね、うん、ウェブショップで買えますので皆様ぜひこれ下から通すんですか下からいかないと これ下がんないもん、ねこれねうん、ちょっとこれるほど。って言われて。 これときにこれこの春になったら芽出てきますかって聞いたんですよ、うん、根元からとこところからそしたら針金をかけたら芽が出るって言われてかけたら、うん、へそういうことはあるのかなとこれ木がまだ若いからこ出るんじゃなく芽吹いてくる可能性あるよね、うん、なんか針金かけて負荷を与えないとこっちが伸びちゃうみたいな、うん、こっちが力いっちゃう だから針金かけることでこういうところが苦しくなって芽が出てくるのかなっていうことだと思うんですけど、うん、これで芽が出てくるよねもっとちっちゃくできますもんね、うん、形だけ決めてちょっと枝がほら間延びしちゃってるから。うん 三つある、二つですそこが、頭なんですか。頭、このこの二つで作るか。はい、で、これかなりこう模様が幹に模様があるんで、はい、枝も同じぐらい模様をつけていかなくちゃならないこ、うん。これ、このままじゃおかしいですもんね。はい、枝ももうちょっと細かい模様を入れていきますから。はい、これ。 部分は針金を線にしているところですね、うん、こ, ここが裏枝になる細 か, 細, 細かい模様 うん、こここれ細いの必要だよ16から22ぐらいってことですね。うん 十六十八二二十もいるなぁ。十六十八二十。うん十六いかう五、ん、種類ぐらいあれば商品できますね。ね小さいやつだったらそそのぐらいあれば十分だね。そうそう聞かなかったら十六二本かければいいですもんね。うん、ちょっとプロあのクロートっぽいじゃないですか。うん、<笑>少しでも初心者種を消していかないと。<笑> やっぱりこう小さなか細16だ、ね、20番、うん、20 番, 22番これ必要だよ22番で目起こし、うん、そう20番はその前の前18だこれ。 これ十六本だな。じゃあ、これよりもうちょっと大きい幹だと16に、うん。そう、これより。これ十八だわ。やっぱり十六も必要だよね。掛け終わった時、綺麗なんですよね。綺麗、ね、でど線のか。うんうん、のアルミだと針金だらけになっちゃうからね。遠くなっちゃう。さっきの僕のね、やったやつもそうだけど。うんうん、あれ、ど線なら、一本ですよ、ね。うんうん これ正面反対にしますえ。こっち側これね、こっちから裏枝が全然ないんだ、これ。だから、こっちにすれば、裏枝があるから。うん、これで使ってます、それで、今は猫取ったんで、枯れてるやつ。ね、で、こう凹んでる方が、こっちへ、前向いたから。こっち反対にします、うん。ちょうど、これぐ枝ができたんで、この間入ってきてるから。で、これがちょっと長いかなっていう感じをするんだけど、で、これ、懐にこう目があるからね。 これ使えると思う。後ろでたがないと、全然違うでしょ、うんうんなかなかね、これ売られたね。こうなってくるね。これがあるから。前だけじゃしょうがないもんね、ねうん、根を切って。正面を変えれた。こう、こうにしたから。これが効いてると思うんですよ、これ。はい、すぎて、目、<笑>目をこしをうまくいくと思う。うん、これがね。これで、また目が吹いてくるよね。そうですね。うん、先生は、やっぱ、こう、線を見せるっていうか、このね、うん。 こもう一がが欲しいいかなっって潰す僕ううう、うんまあうん、作たたみに潰方く抜、ねうんうんまあ、きか。カンヌキが れ抜出てんだよなこれはこれこれ長すすぎるるのので、で真ん中取ってしままううこつ作よに内側出てるからねこことここが刊抜きこことここが刊抜きなだとね。 うんえっと、これ取ります右左あっ4つあるよこれ。うん<笑> 枯れるな、これ。こ, こは枯れそうです、ね。危ないな、これね、うん。ただ。切っちゃうのかどうなのこれ取ってこれとこれ使うか。これ残しとく。ね、多分れ枯れると思うよ、これ。このやっぱ正面が。多分ここになるじゃないですか。うんえー、あ、でもこっち持ってけるのか。ここはいじんだ、ちょっと針金だけかけておこうか、うん、これ。これ取らない方がいいと思うよ。枯れるよ、目がないんだもん。ほら。多分。枯れそうです。 残しとこうか。残す、うん残。残しとく、これ何もしない、ちょっとかけるか、ここに。やっぱり何もしないと、五葉松ってこんな間延びしてくるんですかね。そうでもないと思うよ、こ う, いう若い木だって、こういう芽出てくると思うよ、こういうところ。ああ、なるほど。結構ね、こうやってビヨンビヨンビヨンって伸びてくるのあるじゃないですか。うん、例えば。 枝元に芽が出ても枝数減らさないとな、ね、くなっちゃうんですかね、うん、こ, こういうこうういのがほら使ってくるこれ新しくてダメだろはははいはい、はい。こういうの使えるもんそうですよねだから出てくるんだよこれ。こう詰めてくんのほうがいいかなこれね、うん、こういう芽育ててみんなここへえぼういう部っちゃうもんね、うん、先端だけそうそうそうだからこういうところから出てきたら、うん、もうだんだ ん, だんだんこう追い込んでいかないかうとぎゅうって僕みたいに。 畳み込んで作っちゃうと、そういうの拾えないじゃないですか。うんうんうん、だから、ちょっと緩めで作っといた方がいいのかもしれないですね。そ う, ねうん。 えどういう構想で曲げてるんですかね。まだ決まってないの。決まってない。枝がどこ決まらないとダメなんだよね<笑>。ここはもう強いも入れたからねこの枝はね。これこういうところも入れてこうか。結構ついたでしょこれ。二回転ぐらいひねってるこれ。でこう上来てまた曲がったね。このまま回ってね。もう一回曲げるこっちこっち。 これを細かく細かい模様をつけていくだけでいい強くつけつけばねいいですね、うん。ここまで絞っちゃうかな、うん、ここに。そうですね。これ、ね、普通これがこうくるから。うん。ん絞っちゃうから。物がちっちゃいんでちょっと詳細が見えないところが多いんですけど、うん、こういう細かい枝の曲を。 だから枝の模様け、うん、これがついてるとやっぱ下の動きをねそのままこう枝までつけていくっていうのはいいですか し気あなるほど短く。 うん、ちょっと今だとね、うん、ちょっとあの方向性が完全にできてないから、ね、これ一応取るのもまだ惜しいかなっていう感じでこれなくてもいいと思うよ<笑>この2つはここなくていいよ、ね、ます、うん、ちょっと後ろが寂しいんだな、ねね、前鏡すぎてるけどな後ろがこの枯れそうのやつでしかない、うん、今<笑>これしかないこれもうちょっとこっちへここでうまくこう返ってく る,、ねはいはい、なるほど。ここがこれ裏枝できないですか うん、これ上持ってくかかね、どううせ あ,、うん、あんまり役目なないいいらだになっちゃうこれ一個ずつこ こ, こを取っちゃってもいいかなっていう感じですこれ多いですよね、うん、取っちゃおうか取っちゃいましょう でも幹にこううまくほんで、ねうんね、懐から出てるからねこれねただ細いあの枝だからちょっと残しといても今とかいいかなと思うの将来的にこの太いのを取っちゃってもいいかなででも懐から出てるからねこれ ね, そうなんですよね取っちゃう<笑><笑> こいつがが枯れた時の代わりりにはななそうな気がします一応ここで作ってるけどこういうふうに作見てもまた感じが違うと思う、うん、これ。 まあこれからの木だもんねこれねねそうっすね一応ここまでできればもういいと思うよこれじゃここからやっぱここで完成ではなくてこの先を考えた作り方って言いうんですかね、うん、っていうのがまだこれ作ってる段階だからね本県外と、えー ここ、ね、これはななんう今でここで全部決めちゃわないでって感じですねう作り方としてはしまあこれはあの枝のこう分からみをきっちり見せと。 見せてった方がい い, い, いかなと思う。なるほど。これもそうですよね。うん、こうやって上から見るとわかると。と全体でこ う,、ね、こう盛り作るんじゃなくて、うん、枝をピエピエて一つずつ見せていく方がいいかなと思うんです。だから僕みたいにこういう風にこういう風に作るのも、うんうん、この時はいいかもしれないけど、うんうん、生えてこなくなっちゃうんですよね。多分ね。作り変えるのが難しくなってくるから、そういう部分じゃこういう作り方が将来性を感じるのかな。骨格だけ作っとくだね。そうそう。 こういう細かい曲げが後々生きていくのかな、うん。多分生きてくると思う、ね。これは針金もうちょっと細かくてもよかったかな。角度がね、もう四十五度以下でもいいと思う。あ、ここの巻いていく角度が。そうそうそうそう。ああ、その方が曲げやすいから。うん、その方が曲げやすい。かい細かい模様いっぱい作られるから。はいはい。購入したご用まちょっとね、今はこんな感じで三つ。端がね、まあいいかなと思ってカットした。こうな る, るじゃん。これこれも。なりますかね。なってくれよ。 こ, れだろこの発祥が一番、ねうん、いいんですよ。いい発祥で。れが一番いいんいい発祥でした。<笑>まあそんな感じで、うん、今回は五葉町のミニ盆栽。大作目っていうかね木と枝の模様を合わせたっていう感じ。なるほど。っていうような形で、うんまあ、作っていくということでした。ありがとうございました。はい にちょっと頭のやつ切っちゃおうかって話から今一周回してます<笑>。<笑>いいいい落ち着きところがないですよねこれの。これ相当食い込むヤハりがね。はい。これなくてもいいと思うんですよねそのネタ。こっちはいいん改作改作が始まってるんですよ。 1個抜くよこれ<笑>どううう全全然なんか<笑>全然変えててるる違うのだだっっっっっっったたけど<笑>えこここここここれれれは正面もこっち正面面もももちちちでいいかかかかななここここが内側になってるからこれっっらすすすんん小さくょとか<笑>これ。 ああ縛ってるんですよね、うん、<笑>こうかこうだよー小さくだったらこれ取っちゃえばそうですね こ, これが今どういう状況なのかなこれはね前枝だね前枝こもうちょっと縮めていくるかそうです ね, ねなんかこうこっち側向いてる気がしてシューってここ流れたらいやでもやっぱ頭の上長すぎるんだよなそれこれこれいいじゃんこれ。 はいいですか。これ。<笑>ちょっと長すぎるなあって。<笑>全体的にですか、ふわーってこっち流れてる感じ。<笑>じゃあもうこれにしましょう。え<笑>え、はい、でもこっちらが線で見せる感じがしますよ。確かに。<笑>ちょっと、大きくなっちゃうけどね。大きくなっちゃうけどに、ね。このやつはこうまでして、うんだから。改ん。ですね。正面もガーて。うん、<笑>ちょっと形全然変わっちゃったけどた。<笑> ち っ, ちゃく作ってたのに<笑><笑>まあでもこれも可愛いですの、ねはい、ののの<笑>なの、ね、こ変わっちゃうだからそうですよ、ね、これ先生だったらっこれですよね。 <笑>人によって変わるやっぱり。全然気が黙んなっちゃうそうなっちゃう。本当だよ。変な方向けちゃって。<笑>なるほどね。そう私は、ね、あの他の選手みたいなやつはみ、ね、んないうそうですね。変わっちゃうもん。変わっちゃう。気がいジけてきちゃう。こんなになっちゃ う, ちゃう<笑>こんなになっちゃうから。これいいね。<笑>これもいいですよ。<笑>確かに正面がね。これがね嫌味かもしれない。これの方がいいと思う。ピサもでもね。 バランスもいいし、やっぱりどうしても考え方として、うん、差し枝裏枝頭をちゃんとやろうと思っちゃうんですよね。難しいんですよね、うんうん、こういう感じの木って。じこれやっぱりねあの若い木か古い木かって。そうですね。それ見て、うん、今どうするかっていうのを、ね、そう決めていかないとね。なるほど。これ何枝っていうんですかこれこ れ, これ頭なんですかこのふわふわ。うん。頭。こういうのもあるんだ。これ凹んでる方がしょまえて。 まあ、基本そうですよね、うん、こっちが正面こっち背中だから、うん、この頭がこう伸びるのは僕はあんまり見たことないこうやってこう風が感じるでしょこれ配置もね上から見てわかるとり綺麗なんですよ、うん、普通の盆栽らしいなとなんかかさってう<笑>そうかさみたいな作ってるじい多分普通の盆栽でこの頭ここですよね、うん、だから こ, これがこれ切ってここを頭にするのが普通の盆栽っていうかよくある盆栽、うん、先生ちょっと 独自の路線も持ってるから、うん、当時のあれと。コンボリッシュの木を作れないんだ<笑>の声ばっかり<笑>作れないというか、あんまり好きじゃないんじゃないですう好きじゃない。模様着ね。うん、こう枝が見えないってさ。そ う, そうそう。面白い。まあ今日はそういう感じでした。<笑>ありがとうございました。はい